それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。前回は、拡張ユークリッド誤助法の性質について触れた上で、その拡張ユークリッドの誤助法の応用の話を始めましたけれども、前回はその中で、その方逆元の計算の紹介をしました。で、今回はですね、拡張ユークリッドの誤助法の性質を、まあ、 あの前回の授業からいくつか紹介しますという話をしており予告をしておりましたが、まあその続きの話をします。でそれから、えー、と拡張幾何とご情報のまあ、別な応用としまして、えー、と今日はあの実数の連分数展開に関する、えー、話をしたいと思います。でそれではまずその拡張幾何のご情報でですね、まあ、いくつか成績がありますけれども、えー、まあ、今日はあの前回のに続けた話をしたいと思います。<笑> であのこの定理は多分教科書テキストの方には出ていないと思いますので、えーとまあ、あのこ今日配布したあの資料の方を参考にしてください。でとここではと、まあ、F と G をまあ整数としましてで、まあ、F も G も皮負でかつ F は G 以上であるような数とします。 でそれからあと、まあ、ここ何回かやっておりますように常用付きの除算を使ってですねそのラムダに対してその R1 から R ラムダプラス1とそれから Q1 から Q ラムダというのを、えーとまあ、ユークリット誤助法および拡張ユークリット誤助法と同様に定めますそれから S の0から S ラムダとそれから S ラムダプラス1もですねそれから T0 から T ラムダプラス1も 各所ユークリット誤助法と同様に定めます。ですので、まあ、Ri はその、えーとまあ、1ステップの序断をしたときの常用ですね。それから Qi はその序断をしたときの小という形でまず定めまして。で、あと、あ Si と Ti については、これはあの各所ユークリット誤助法で与えたもので、えーまあ、S0 が1、T0 が0で、あと S1 が 0t1 が1ということで、あと s の i プラス1と t の i プラス1っていうのは、そのまあ、この ri マイナス1を ri であったときと同様な形で出すと、定めるということにしておきます。で、えっと、今日紹介する性質は次のようなものです。えっとまあ、今回の話は、その整数 の, その乗用列に関する性質なんですけれども、 まず次は成り立つということでまず最初は i が0からラムダプラス1に対してその ti と ti プラス1の積が0以下ということはその符号が同じになることはないと。それからあと ti の絶対値に対して ti プラス1の絶対値はそれと等しいかするより大きくなると。 でもう一つは i が0からラムダまでに対して、えー、と si と si プラス1もあの符号は同じにならないとで。かつ、えー、と si の絶対値に対して s の i プラス1の絶対値もえと等しいかそれより大きくなるというのが一つ目の性質です。で、えー、と2番目の性質は、えー、とこれは i が0からラムダプラス1に対して の r の i マイナス1、これは乗用ですね。それから、あと ti の絶対値の積が、えっ、ー、と a、a で抑えられると。で、かつ、その、r の i マイナス1かける s i の絶対値が、あの、b で抑えられるという、え性質です。一応、あの、この2つの性質についてはあの、証明のアウトラインをこれから説明したいと思います。 えっ、ー、と、まず、あの、A の性質ですね。A の性質のこの ti に関して説明をしていきます。と、まあ、i があの0のときは、あの、ti と ti プラス1、あ、t0 と t1 の定義がありましたので、まあ、その定義から明らかなわけです。でそこで、ま、0から i までのその t、0から ti に対して、その、まずこの主張が成り立つと仮定しておきます。で、えー、そうしますと、 その ti プラス1というのはその定義から ti マイナス1からですね ti×qi を引いたあの値でしたけれどもえとまあこれに対してそのまあ機能法の仮定を使いますとその t の i マイナス1と t の i ですねここ t の i マイナス1と t の i というのは機能法の仮定からあの異なる符号を持っていてかつ絶対値その絶対値のに関しても こういう大小関係が成り立っていることが分かっています。でこれを使いますとその、まあ、この式ですねこの ti プラス1を求めたこの式をあの絶対値を評価しますと、まあ、こ, こ, でこの式にあるような評価ができましてそうするとあの ti プラス1の絶対値は ti の絶対値と等しいかそれより大きくかつ ti プラス1の符号も えー、Ti の符号と逆になるということがわかるはずです。で、えーとまあ、そこをわかるかどうか納得するのはちょっと皆さんであの各自で考えてみてください。で、えー、Si の場合もあの今 Ti に関して証明したと同じような方法であの証明することができます。ただし、えー、とキノコのインデックスは i コール1から始めるという点が、まあ、Ti の 場合の証明と異なりますので注意してください。ではまず最初の A の証明でした。で次がその R の i マイナス1と TiSi の絶対値に関する性質です。で えー、とまずここで使うのは、この R の i-1 に関する、この拡張ユークリットのご情法でのこういう等式があるんですけれども、この等式から出発しまして、で、このまずこの等式の両辺をまあ t1 倍します。それから、これとは別に、今度はこの Ri に関する、この 各種有機とご情報によるこの等式ですね。こちらはあの t の i マイナス一倍します。で、えー、でこのカッコ1、最初、カッコ1の両辺からカッコ2の両辺をまあそれぞれ引くとですね、で、こういう形になるんですけれども、えー、と a かける s i マイナス 1ti マイナス s i t i マイナス一でが左辺で、それから右辺が t i かける r の i マイナス一マイナス t の i マイナス一かける の R のでえところがですねこの左辺にありますこの si-1ti×siti-1 というのはこれ確か前回述べた性質で実はこれ -1 の i-1 乗になる等しいということが分かりますので、まあ、こういう置き換えをすることができます。で、えー、とこれは何を言っているかというと、まあ、右辺はこういう式なんですけれども左辺は実はあの まあ、ここにかかってくるのはマイナス1のべきですから、えー、と結局左辺はプラス A かマイナス A のどっちかだというわけですね。ということでそのプラ ス,、A、プラスマイナス A というのが実はあのこの右辺のこの式に等しくなるということが導かれます。で、えー、まあここまで来たところでその先ほど証明したその A の性質からこの t Ti t の i マイナス1がですね、異なる符号を持つという性質を用いますと、えー、とこの、今度はこれを、あの絶対値を取って、あのまあ、左辺を a にするわけですね。今、a は皮膚ですから、プラスマイナス a の絶対値を取れば、a になるわけです。で、一方で、まあ、右辺は絶対値を取りまして、で、これを、その、まあ、このような形で評価するということで、あとは、その ti、 と Ti-1 の, の絶対値の関係から、このですね目的とする評価が導かれるということになります。だと、以上がそのまあ A とですねそれから Ti に関する性質ですね。あとはその B と Si に関する性質もあの今の証明と同じように示されるはずですので、 まあこれもあの各自でやってあの確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。一応あの今日のですねまああの拡張有形とご情報に関する性質がいくつかありますけれどもまあ今日の分はここまでにしたいと思います。